悔やすぎる大丈夫なんか 大丈夫そうですかねあ音出てねえな<笑>。<笑> 音が出てねえぞえーっとえーっと<笑>あーちょっと待って。 大丈夫うんーとう<笑>んーとだね音がちょっとうるさいんで下げるでしょう まだオーケ、えー。 いかな、かの。 ん<笑>入ったんじゃない今ので。 啊 <laughs>。 <笑> や, べ<え><笑>やべえな左早すぎんな<笑>もっともっと上げていい 押しておけば<笑>。<笑>やべえな。 ありがとうございます<笑>。あのー、押し、ま、押し忘れてました<笑>。あのね、今、今押してあります。あのー、配信開始してますんで<笑>。YouTube だけになってたら。YouTube のお知らせい、いきましたか<笑>配信開始しました。 気圧ですねこれ左チェリー否定で<笑>当たりますけど<笑>まあ当たるんですけどね<笑><あー笑>やべえ<ー>な<笑>配信の仕方忘れちゃった 今回 YouTube にもマイク載せてんだよねあ見る人は<笑>見る人はいないと思うんだけど<笑>ちょっとヤバいんで保険外ししようかな<笑> や, やばいぞ、8回耐えられないんじゃないか。 けいんだけど OBS の設定が飛んじゃいまして配置とかマ イ, クマイクの音量設定とかまたゼロからやったんで音割れしてくかなあーやべえ <笑>うだハハハハハハハヤジキタ X は8の日関係ありましたっけ<笑> <笑>ちょっと待って<笑>、えー、いやマジか いや、10だから、あ、X は10って読めば10日の方があれかな。いや、やらないっすけど。<笑>もうちょっと、あ、ダメだ。すごい、久しぶりに打ったけど、ダメだな。 三脚がおかしいんですよ左右のフれがこんな緩いんだなすぐ動いちゃう いけないんでまだヤジキた打ちますけど。 え、今年まだ2台ですよ<笑>いろいろ値上がりしたような あ, あ5号機は値下がってるんだけど4号機が逆に値上がってる感じするんですけどえこれリーチ目なんだけど<笑> 助けに行けよここは不問でチェリー両側に出てたらリーチ目なんですけどね。 俺あんま詳しくない左が2連リップあるから左そこ止まってればもっと良かったですか、まあ、2台をまだっていうかもうっていうか人によって。 前も言ってもらって聞いてますけどおいちょっと待てよすみませんそれでしたね<笑>それでしたね<笑>同じこと書いてもらって前も言ってもらったんだよ<笑>いやあこんな外せないっけ ちょっとやばい。<笑>もう終わったかもしれない。裏です。やっと一回外れた。 ックアウトだああもしんないあのー、リプレンテスね<笑>。やべえなやべえな本当やばいなと思って。 止まっっちゃったらもうダメなんでいやあいやすげえうん廊下廊下ですねいやーマジ こんなな綺麗な面は入ってないの<笑>早く終わんなきゃいやそんなつもりないんですけどね一回目から全部外すつもりでやってんだけどな さっき配信前にちょっと消火3回ほどリック消火してああ衰えてないなと思ったんですけど今おかしいなや<笑>っやっと、うん、?8 の日は<笑>やらなきゃなぐらいの。 割と打ってる方ですけどね、この台ね。今、光ってたんで、いいと思います。中押し、スイカを押して、エイトマンまで滑れば入りますけど、演出見る。うん、ああ1回ぐらいまともに。 あれ500枚取ってあ れ, 枯れ聞きたい<笑>あっ<笑>いやあのうん五つ星カラーズもいいんだけどさゆる<笑>キャンが。 ルキャンで高ぼっち高原行ってたから雪が溶けたら行こうかな<笑>よしよし戻ってきた戻ってきたよああもう大丈夫だ 乗り込んって言われたたら戻ったほら簡単簡単あーよかったよかったいやーそうやばいなと思ったんだけどよしよしよしよし駅の音でかいマイク上げた方がいい 見てるとあんとま変わんないマイクの音量とデッキの音はあんま変わってないなうるさいか。はっすみませんちょっと設定飛んでしまってわかんなくなっちゃった。 OBS の音量メーターも表示の仕方が変わってマイクもっと上げてもいいですかねマイクがもうちょい行ってもいい感じ<笑><笑> まあ、どっちも見てるでしょう<笑>ちょっとまだ今週の竜王のお仕事は流し見しかしてないんで小学生は最高だぜって言ってんのは見た。 でも竜王のお仕事はちょっとアヤネルがな<笑>アヤネルが出てきてしまったんで来いあ あーなるほどね<笑>将棋わかんねえから将棋自体を楽しんでは見てないんだけどあのあのアニメはうんうんわ<笑>かったわかった フールがフッてんだなフッフッフッフッフッフッフッフッフッフッフッフッフッフッフッフッな。ッフッフッならかるよ。ッフッフッフッフッフッフッフ あれ月下の騎士でしたっけ<笑>ちょっとマイク上げます<笑>あ。あ髪長えの映っちゃった<笑>あ。ああ月下の騎士が<笑>サムスピかコンプレッサー。 全然いいんだよ。あのアニメは別に、将棋内容は<笑>見てないんだよな。<笑>ああ、ちょっと待って。ああ。<笑><笑> カードゲームは別に関係なかったんだ。ヒカゴも読んでないなぁ。ああ、まだ上げて大丈夫ですね。まぁ、あ、こんくらいで。ヒ<笑>ールの五。うん。この間ないだ、あ、こないだじゃない。今まさにやってるんですかね、世界。 世界なんちゃら世界一をかけた戦いはもう終わったのか囲めばいいんでしょ パンクしてるんですよ<笑>いや子役も全然落ちないでパンクしちゃったからしょうがないですね<笑><笑>やべえよなーちょっとそろそろまた感覚が戻ってきた感じあるんで。 これ、これリーチ目ですね。あの、ここに書いてあるんだけど。で、外れ。まあ、前の方からちょっと、狙えばね、揃った状態かもしれないんですけど<笑>。そうですね。あ、もう、ここ。 一発目からかよ<笑>まあ言ったらローキューブだって別にバスケどうでもよかったからね<笑>バスケやってる時つまんねえなぐらいまでありましたから、ねまあ、黒子のバスケは逆にバスケやってねえ時は面白くねえな あ, あそうですよあのー、仕込みで7連するんで<笑>いや設定1だとやばいらしいですよ連チャンはねあの今仕込みなんで <笑>いやー今日はあの始まった時間も遅くなっちゃったしちょっとねリハビリ的なとこあるんで。 あそうだ最近のお店の状況を知りたいんですけどまだ行ってる人いますかね<笑>ああそうですね複数台入れれれててくば 1台ぐらい4はあるかな<笑>結局あの2月でもうバジとかは置けなくなった<笑>バジ絆これ4チェ珍しいですよ<笑>ビッグ中<笑> そんな置けないかな。とにかく今あの出品増えてて。 ナミさんの漫画ではい。<笑>ああお疲れ様でした<笑>ええあ逆に<笑>逆に入ったんですか なんかバジ絆とか窓マギ外してゴット外旋入るとかさそういう流れらしいんであ違うのかな地域によって違うんですかねマイクの音量上げたから実機の音上げても大丈夫いやあの 導 入, がね、導入状況が分かると今後の中古の値下がり期待できるかなと思って<笑>中古競送馬見たら「セイントセイヤは200万とか言ってたけど。 今はスペシャルウェイトオンでしたねみんな外しこんくらいならできるよねえそういうことじゃないですか<笑>いやー <笑>本当ですよねなんで7なのいくつだっけああ1137かなん ?157 かな137かな<笑>忘れちゃった 7連仕込むのは3枚掛けした後に設定キーを回してレバーを叩くと7連の仕込みになりますえな何それ<笑>えごめんなさいわかんないな<笑> こいつで勝てれば返せるよっていう意味で言ってるあれ<笑>ななみさんの漫画ってそんなんでしたっけ<笑>覚えてないあ取れるか取れないかみたいな話だったかななんかプロが集まってきちゃって最初は美味しかったけどそういう感じでしたっけね がこうやってポロポロ落ちてくれると褒めてもらえるんだよ何回はず…えっ2回目今2回目えっ1回も入れてない ?1 回は入れてる1回入ってます のエイまあもう一台あるのなんで壊れちゃったか分かんないんですよ<笑>どんなんでしたっけ<笑>この この台についてる AM シールは福井県ですね<笑>本当はねいやー一回もやらないつもりでいたんですよ<笑>保険外しはそれで 8回やった平均枚数で平均獲得枚数で500枚超えを目指すぐらいの気持ちでいたんだけどちょっとねあまりにもひどいんで。 はい、<笑>ひどいです。もう一回ある。 見てんの。<笑>あれチェリーもあればスイカもある入った入ってない入った入ってない 結局 い, くいくらで落札されたんだろう 地味に入りましたね<笑>だから<笑>欲しいけど。 欲しいけど80万でしたからさすがに買いたくないよいやもういや無理<笑>もうコピーロムだけもらえれば全然いいんですけど あのー、この間ザンキちゃん出てたんだけど配送不可で3万で売れてた<笑>いやお金あるなしにかかわらず買いたくない<笑>買いたくない よしヘタレ外しなしでいきますよい<笑>きますよもう何もないだからコピーロムをねヴィーナス7に乗せればそれでいいんじゃねえかっていう マンで出て売れてなかったんで、分かんないですけどね。 黙ってればできるよ大丈夫大丈夫外せる外せる<笑>ファイヤーコングは十四万ですね<笑>俺がもう三年前か三年前のヤフオクのスローを見始めた時からずっとありますけど ハの必要はなかったみたいですねハハ<笑>って冗談にリプレイ止まってっかハ、ねうんうん、うんうんうん。<笑>余裕だったわ。さすがだろ。<笑> 出るけどいるっていう感じでしょ<笑>これで 7, 7連しちゃったんでもう連チャンしませんね、まあ、一応100まで回すか100まで回して連チャンしなかったらまた仕込みで8連目引いて終わります スペシャルウェイトーンでしたねはいえスペシャルウェイトーンでベルってあんのずる<音声>くないんいやーマジ化け<笑>か化けか とかいらねえんだよ<笑>裏物のバケ全部同じかわかんないですけど2000何分の1とかだったはずそんなことないか2048分の1とかじゃなかったまあ関係ないしレンちゃんにそんな重くないか 700分の何ちゃらとかそんなもんかもう<笑>やっぱさっきのあれかレバーオンの赤モヤモヤでチェリー否定が入ってたのか だより今日の設定の方が軽いんだけど<笑> YouTube はあのー、720p で 60fps にしてるんですけどそんな重くないね 間の間北やった時はもっとあれなんであんな重かったんかな、うん、まあしばらくはこの感じの形態でやっていこうかな くっていうかもう<笑>ずっとこれでいいけど<笑>まあ YouTube だったら巻き戻してみれるし。 オ軽に置かなくていいっていうのがすごい気楽なんです容量気にしなくていいし。だよね。やっぱないっすね。ないからやめまーす。なんか演出一個見たらやめよう。 赤で赤が真ん中のエイトまで止まれば当たりでしたああたあ、当りの告知でしたけどね。で、普通の台ってあのメダル入ってる時点で設定機回しても。 設定出るんですよ。設定出て、あ、投入してねいじゃん。メダル入れて、設定機回して、レバー叩いたら、普通の台は動かないんですけど、こいつは動いちゃうんですね。で、ここが7になる。これで、 7個仕込みましたよってことなんです。で、これ、設定ですけど、で、次は設定キー戻さないと反応はしない、すごい簡単な仕込み方法で、ありがたいですね。で、この7っていうのは、普通にクレジットとして使えるんで え、これ同じやつを、早影も筐体同じなんで、あれもまあ裏返ってるから、同じ手順やってみたけど、あっちは で, できなかったですね。何かしら仕込みあると思うんだけど、あまりにも、早影の方はマイナーすぎて、仕込みがね、わかんないんで、 <笑>そうなんだよな<笑>あ今スペシャルウェイトンでした<笑>すぐ切れちゃったけどう<笑>んいやいやいやい<笑>化けはいらないんだけど<笑>逆 逆にっていうかわかんないけどね<笑>太陽はマイナーじゃないぞ<笑>太陽って老舗ですよねもうないけどさまあ早影は<笑>マイナーだけど インサーファーとかもあれはベルレンま あ, あるんでしょうね<笑>まあ台自体は売れてないからね<笑>そうですねまあ J3 かな J3 ってあったっけ J2 かなって感じ<笑>メーカーもう潰れるんだろうなこれからでも6号機はまた3枚純増3枚の AT 機作れるんでしょフ<笑> わけがわからないよ 5.9 号機だけクソだったって感じなんかなーあのー、有利区間の話と2400枚でしたっけ、うん、あれの制限はあるみたいだけどまあまだ今走ってますね まだこの業界終わんねえんだな<笑>えじゃあネットに頑張ってもらう<笑> 今とネットの時代になるあ入れますよ大泉だ大泉の時代が来る<笑>あそう全貫神楽も結構高いですね かもちょっと欲しかったんだけど<笑>北電子も死ぬんでしょあどうなんだろううんああいいんだいいんだ外すつもりなかったし いやー AT 順三3枚は大きいんじゃないですか<笑>順増2桁ないたいとか AT とか言うなよみたいなあのね先に言っときますけど 全然外せる気しない<笑><笑>ガールフレンドかっかりまだ高いですね ボールの状況からしたらいつの時代も強いか今後どうなんですか300枚の台を出せないビッグ300枚取れる台を作っちゃいけないのは大丈夫なのあいやどうやら必要ないようだった 完璧に今見えてますから<笑>こんだけ時間かけりゃ誰だってできんだよ踏ん回せるかどうかなんだよ<笑>外せるのは当たり前なんだよ 今、<笑>乙女マスターズが面白そう<笑>ネタ的な意味で出玉的には知らないガールフレンド過去かりまだ40万ぐらいするでしょ れはだからまだ使えるんでしょう<笑>まあ外されてるけど<笑>あれは甘くて店が置けないって感じで外されてるんでしょうけどパンクは嫌だ<笑>頑張ったんだよおしよしよしよしいい終わり方<笑>いい最終回だったな ちゃんと保険外しもなしで完走できた外しも結構やりましたね お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。次回<笑>ダイナマイトやべかった。この間、ちょっと回したらやばかった。エンディング用意してねえわ。まあ、なしでいいね。あれ、怒られそうですから。では、<笑>また<笑>。 次いつかわかんねえ。じゃ、もう半やるんで終わりまーす。<笑>あ、あのー、週末はまた外配信するかも。そんぐらいですね。スロットはやれよっていう感じだけど。えー、あ、一応出す平均。あ、見たくねえ。<笑>ひどい数字だ。 終わります。ありがとうございました。